どうも皆さんこんこにちは、です今回はネイチャーハイクで一番人気のテントクラウドアップ2と2番人気のテントハイバイ3を比較してみたいと思います。 どちらのテントも一つの動画として投稿しているのでまずはそちらをご覧いただくとそれぞれの特徴が分かるので先に視聴するとこの動画がより分かりやすくなると思いますそれぞれの動画はこの動画の概要欄の方に URL を貼っています今回紹介する2つのテントはどちらも一長一短があってどちらがおすすめかというのは一概には言えません例えば重さで言うとハイバイ3の方は最小構成で 2459g クラウドアップ2の方は最小構成で 1200g と相の差がありますがハイバイ3の方は雨でも快適な大な 大きな前室がついていますがクラウドアップ2にはそれがついていませんこんな感じでそれぞれに特徴があるので今回はその特徴を見ていきたいと思いますでは早速1まずは大きさから見ていきましょうネイチャーヘッグのクラウドアップ2とハイバイ3の大きさの違いはこのようになります全室がない分クラウドアップ2の方が小さくなります故に収納時の大きさもクラウドアップ2の方が小さくなります室内の大きさは実測でハイバイ3の方が 200cm 160cm クラウドアップ2の方が横130縦210ハイバイ3の方が横に広くクラウドアップ2の方が縦に長くなっていますハイバイ3の方に全長 190cm のコットを入れてみましたが入るには入りますがギリギリなのでテントの張り方によっては入らないこともあると思います クラウドアップ2に入れたところ、縦は大丈夫ですが、二人が横になることはできないと思います。それぞれのテントを一人で使う場合は、特に気にしなくていいですが、二人で使う場合、クラウドアップ2の方は、荷物を置く前室が狭い分、狭く感じると思います。雨が降っていて、外に出ることができない場合、クラウドアップ2の前室で二人分の調理をするのは難しいと思います。ハイバイ3は大きな前室があるので、雨が降っても荷物を濡らさずに快適に過ごすことができます。2、 次に組み立て方を見ていきますクラウドアップ2はポールを1本しか使用しませんがハイバイ3の方はポールを3本も使用します僕はハイバイ3を長く使用しているので組み立てには慣れていますが慣れていない方は組み立てに時間がかかると思いますポールを1本だけ使ったテントとポールを3本も使ったテントどちらが組み立てが簡単なのかというのは一目瞭然かと思います実際に僕が1から組み立てたところ ハイバイ3は4分30秒クラウドアップ2は2分20秒で組み立てることができました3次に風の強さについてです先ほどポールが1本のクラウドアップ2の方が組み立てやすいと言いましたがそれはデメリットでもありますハイバイ3の方はポールは3本も使っているので地面への接地点は6点なのでかなりの強風が吹いても耐えることができますこれは h クハイバイ3の動画でご覧ください 一方クラウドアップ2は触っただけでもグワングワンするのでハイバイスリーと比べると家庭への強さはかなり劣ると思います4完全自立式かどうかという点も大きな違いですどちらのテントも必ずしもペグを必要としない自立式のテントです自立式のテントのいいところは土の上や芝生の上だけなく屋根の下やコンクリート駐車場などどこでも設置できるということですハイバイスリーの方は完全自立式なので 文字通りどこでも 100% の状態で使うことができますしかしクラウドアップ2の方はテントそのものは自立式ですが全室を作るには必ずペグが必要ですなので土の上ではない場所で使用するとこのように全室がペタンコになってしまいますテントとして使用できないわけではありませんが完全自立式ではありません自分がどこでテントを使うかによって決めるといいと思います5フライシートとインナーテントについて 今回紹介したクラウドアップ2は普通のテントなのでフライシートをかけた状態でも使用できますしフライシートを取り外してインナーテントのみでも使用可能ですしかしハイバイ3の方はインナーテントをフックで吊り下げるタイプなのでインナーテントのみでの使用は不可能ですしかし逆にインナーテントを取り外してフライシートのみで使用することができます簡単な日よけとしても使うことができますし 250cc 程度の小さいバイクであればこのように上から被せることもできます6重さについてクラウドアップ2のペグやロープなどを含めない最小構成時の重さは 1133g と超軽量で一方ハイバイツリーの方は付属品全て含めた時の重さは 2628g 最小構成で 2459g となります 一番最初にお見せした大きさの違いやホールの数を踏まえると廃バスるの重量が重くなるのは仕方のないことかなと思います7最後に価格を見てみますクラウドアップ数は7月22日現在安い方で1万3900円今回紹介している方が1万7900円となっています価格は時期によってかなり変動しており安い時期は1万3000円程度になることもあります ハイバイ3は今現在種類が1つしかなく2万900円となっていますここで注意がありますネイチャーハイクのテントは各社から販売されていますが古いバージョンやアップグレード版ではないものをあたかも現行版のように見せかけて販売している業者も多数存在しますきちんと見てから購入することをおすすめします今回僕が概要欄に貼っている購入先は ネイチャーハイクの公式のページなので、まず間違いないかなと思います。ということでいかがだったでしょうかネイチャーハイクのクラウドアップ2とハイバイ3の比較でした。毎度同じモロケンのフリートークなんですけれども、まず最初に、えー、この動画はですね、えー、めちゃくちゃ案件っぽいんですけど、案件ではありません。アウトドアメーカーの方はですね、えー、モロケンはこんな感じの動画作れるんで、えー、ぜひ案件の方を振ってください。お願いします。話を戻すと、えー、最初に言ったんですけれども、どちらのテントも一長一短があって、どっちがおすすめなのかっていうのは言えないと言いましたけど、 向いていいいいてるる使い方というのはあると思います例えば1人でしか使わないのであればコンパクトなクラウドアップ22人で使うのであれば大きなジェ電スがついているハイバイ3日本一種で使うのであれば組み立てが簡単で軽いクラウドアップ2雨の日に快適にキャンプしたいという方はハイバイ3といった感じです今回紹介した2つのテントは用途が違いすぎて車とバイクを比較しているようなものだと思います車は雨には濡れないけど価格が高かったり置き場所に困ったり一方バイクの方は安くて小さくて小回りが利くけどできることは限られてくる といった感じです今回紹介したこの2つのテントの購入先は概要欄の方に貼っていますまたこっちがハイバイ3を詳しく解説した動画こっちがクラウドアップ2を詳しく解説した動画になります気になっている方は2つを視聴してみて検討してみてくださいということで次の動画でお会いしましょうではまた